はいその姿勢その姿勢その地を覚えてはい風邪から来てるからねはい行ようか 右が来てるからねはいでちょっと戻すか様子見ながらちょっと頭上がり気味はいはい OK ちょっとそれで様子見ながら真ん中を注意してはい右右 OK いいよそのままちょっとそんな感じで角度横飛びしよう姿勢はいいよそれして覚えてはいそれでずっと行ってみようか そ, そういう感じで横跳飛びはいじゃあ徐々に下ろそうかなはいゆっくり 右って右って思いっきり右って。ちょ右右。はい右。オッケー。そうそしてはい右右 OK でよ、右, 右,、OK、右そう右そうそうそう。はいはいそしてキープ。はいそうオッケー。センターラインをキープする感じで。 で待ってるはい右打って右打ってアップ。右打って右打って右打って右右右されるよ右右右右右は右右右右っ右右右右右右右右右右右って。 回転気をつけて、はい、姿勢はそのまま、その姿勢を覚えて、はい、右から来てるからね、ちょっと上がってくるぞ、はい、回転気をつけてよ、はい、じゃあバンナーがキープするように、右から来てるからち ょ, っとちょっと緩めて左打って、左打って手かにで、ね、戻してよ、はいはい、中央ライン狙っていこう、回転を気をつけて姿勢はそのまま、姿勢はそのまま、はい、そのままちょっと右に流されてる、ちょっと右に流されてる。 そうそうそ、はい、その辺をちょっと探っていこうかその辺を 待, 待とうちょっと今頭下がってるよ回転気をつけてよ回転気をつけてよはいそのままそうそうそれして覚えて今その角度はい大体この辺はその角度そうそのままそうしてね行こうかはい中央ライン狙ってってはい回転気をつけてよ はい、ここからまでちょっと見られるからね右から入ってるかなはい気をつけてよ集中して回転気をつけてはいちょっとアップちょっとアップしてはい全然打って打ってはい そうちょっと乱れたけどそう 右, 右から来てるぞ、右から来てるぞ、気をつけてよ、そうはい、左に戻して、左に戻して、右に戻し て,、はい右戻してはい、ゆっくり、ゆっくり下りようかな、後ろから 車, 車輪つけるようにつけようか、はいはい、そのまま、ちょっと右にし打っ て, やって、はい、はい、OK はい、左打って、左、左、左、左、はい、OK。 はい、その姿勢、姿勢水平で、ね、ちょっとパワー入れ気味でちょっと頭下げようかさっきみたいにはいオッケーはいそうそうこんな感じだね多分ね若干右から来てるからねコード上がってるぞちょっと頭下げてよはいで今度だんだん左から入ってくるから気をつけてよそうそうオッケーそうだねそうしてキープするように中央ライン、はい、回転気をつけてよはいいいよ そ, のそうしてそう右から来てるオッケー 右から来てるよ。はい、そう。さあ、気をつけて。残して残してるまま行こうか。それをキープするようにはい、右から来てるからね。そう、その下で行こう。オッケー。 そう、着陸はね、ゆっくりゆっくりはい、まだ頭だいぶ下がってる姿勢だからね、あちょっと水平に戻して頭上げると流れるから気をつけてよ、はい、ちょっと右打ちながらゆっくり下ろして頭を上げ気味で右打ちをつけてよ右、はい、ちょっと何に行くかはい、ゆっくり下ろしてよパー抜いてパー抜いてはい、そっち。 そ, うキッシュその姿勢そう、右から来てるからね気をつけてよ 上, 上がりすぎないようにね、はいそう、その姿勢を保って、ちょっと上がってるかな、岸上がってるかな、はい、姿点を滑走路の向こう側を見続けて、はい、その姿勢をキープしていこう。 回転と速度をチラッチラッと見てね。 から少しずつ右風強くなるから気をつけてよ、集中して回転数も気をつけてよ、ちょっと一旦左に流されて、で、右に向かって着陸しようか、はい、で 右, 右切ってよそ、そうそう、はい、で、若干斜めになるように右に当てながら、少しアップにして、回転少し落としてって、回転落としてアップ。 アップしてあ、はい、左打って右打って、はいで 右, 行って、はい、右。あ、オッケー。ちょっとこれです、保持して保持して保持して保持して。はい、そのまま、はい。